「いつたの明かりを探して」「時に何かして」「時に何か変化して」「時に何か知るのって」「時に未来が笑いかね」「戦車なんです」「時のもう人生と言う」 はい、ありがとうございました大田におきな役所をお願いいたします